コイツは最高気に入ったぜマーガレット・サッチャーですこイつは知ってるシャルーオンなどみればわかる<笑>こイつは誰だ見たことがなイあー、v l a d i m i チンですご存知ですよねいや、シラン、アタカトマナイニーコイツは誰だちょびヒゲがいいね おいメラニア、わしもちょびひげにしようか、どう思う<笑>映画に出てるのは歴史上の偉人ばっかりだ、大した面ツーだなこの映画、アイアンなんだっけアイアンスカイライソン帝国の略襲です。おい、わしはどこだ見当たらんぞ大統領、それは。あなたは選ばれませんでした。出演には大しないそうです。 この映画にわしが必要ないと思う者は全員退出しろ<咳><咳>わしがいないとはどういうことだ俺はこいつより狂ってるしこの女よりショだワルこの男より髪型イケてるそうだ今日も決まってるこのわしこそがこの映画に必要なんだわしに比べたら こいつらは雑魚だわしを誰だと思ってる誰も分かってくれん地球を再び偉大にしよう